Thank、you 動画のののごご視聴ありがとうございます旅するの話のしんです旅でこの動画にぜひコメントと高評価、チャンネル登録をお願いします。現在地は宮城県仙台市の太子堂駅です。その前に改札を抜けてしまいたいなと思います。 というわけで、改札口で18切符の確認をしていただいて、駅舎の外へ出てきました。で、今回何をするのかということなんですが、午前中のうちに、岩手県平泉町を散策していたんです。すべて歩きでしたから、結構ハードな散策でして、まあ、ヘッドヘッドで、それで東北本線を3時間ぐらいかけて、西島駅まで来まして、ちょっと体を休めたいなということで、この旅行シリーズ、岩手県の花巻の方で2日間、ゲストハウスメインさんにお世話になったんですけど、実はもう1箇所、この撮影の 直前に、この大使堂駅が最寄りのゲストハウスさんを予約取ることができたんです。直前の予約の場合って結構そこそこいい値段がするような気がするんですけども、ゲストハウスメインさんとほぼほぼ同じぐらいの宿泊費で予約できたので、ただ天気が良くないんです。まあ、大雨ではないので、雨を避けながらなんとかこのゲストハウスに向かって、要するにこのゲストハウスをご紹介しますという、そういう内容です。至らないところもあるかもしれませんが、ぜひ最後まで見ていただければと思います。 雨がポツポツ降ってますので大雨にならないうちにゲストハウスの方へ行ってみたいと思います太志堂駅からは徒歩で約15分ぐらいこういうことです早速向かいましょう思えば本当に今回の旅行って雨に続く雨にやられてる気がするんですよね本当に台風にはやられるし 企画ってあんまり意味がないような気もするんですけど、大指堂駅の周辺は意外とスーパーだとか小売店が揃っていると言いますか、そこそこ便利がいいような印象があります。今回の旅行で2日間滞在した花巻の駅周辺は、どちらかというとスッキリしたイメージがありました。しかしまあ、似たり寄ったりのパターンですね。ゲストハウスメインさんの時も雨だった。 心配してた雨の方が止みましたこれならなんとかなりそうだ目の前に旧ザル川という川があるんですでほとんどなんか草だらけですけど川と言っていいのかどうかわからないんですけど一応川として流れてるのかなわかりませんけどこの先に今回一晩お世話になるゲストハウスひばりさんがあります見えてきました看板が見えました意外とそんなに見つかってよかったでは早速チェックインしましょう ここが混乱さになるお部屋で使わせていただくのがこちらのネットです ここが浴室ですアスタが見えますけど、使うことができなくて実施するシャワーだけしか使えないみたいですオーディとしてはオーディンートシャンプーがついていますこの辺りはゲ ス, ハストハウスメインさんと同じですねだいぶ汗かいているので汗を流したいと思います というわけで、ゲストハウスひばりさんで一晩過ごして、また新しい旅をする準備が整いました。ゲストハウスひばりさんについての情報をいくつかお伝えすると、今回の宿泊費、一泊3200円、決済の方法なんですけれども、バーコード決済、クレジットカード、現金も対応しているので、本当に使いやすいと思います。 ドミトリータイプといってアイビア式なので気にならない方にとっては本当にリーズナブルで過ごしやすいゲストハウスなんではないかなと僕は感じましたそれで実質的にはこの旅行動画は最後になるんですけれども撮影の順番としてはもう一つ大事な忘れてはいけないものが残っていますのでこの動画をご視聴いただいたご挨拶はまた別の場所でさせていただきたいなと思っています そしてなんやかんやありましてまもなく周辺宇都宮宇都宮コレッテは左側です というわけで、出発地の宇都宮駅に戻ってきました。出だしの方では台風の接近で一体どうなるんだろうと、ヒヤヒヤしながら始まったこの岩手貧乏旅行編ですが、振り返ってみれば、いろんな人との出会い、そして、この途中しか味わえない貴重な体験をさせていただいて、充実した旅行になったと強く実感しています。青春18キップという特急も使えなければ新幹線も使えないというデメリットもある一方で、逆を言えば途中途中で乗り換えのために立ち寄る、その駅でちょっとした発見があると、今回 時間がなくてできなかったけど次はやってみたいなという好奇心が芽生えてくると言いますかそんな学びの多い旅でもありました至らないところもあったかもしれませんけれどもぜひ面白がっていただければ本当に嬉しいですそんなわけで今回の旅行動画楽しんでいただけたでしょうかぜひコメント、高評価、チャンネル登録をお願いしますまた次の旅行シリーズ楽しみにしていてくださいもっともっと頑張っていい旅をお見せしたいと思いますそれでは最後までご視聴ありがとうございました